ここからは訓練用のマネキンを使って実践的に学んでいきますまずは AED が到着するまでの一時救命処置の手順を教えてください、はい、最初に車の往来がないかなどの周囲の安全確認をします次に倒れている人に声をかけたり肩を叩くなどして意識があるかどうか確認してください反応がない場合は救助が必要です近くにいる人に大きな声で 百十九番通報と AED を持ってきてもらうよう助けを求めましょう、うん、周りの人に協力してもらうんですねはい救命処置は一刻を争います一人ではなく複数の人で役割分担をして迅速に行うのが望ましいです初めて知りましたやっぱりいざこういう状況になったら慌ててしまいそうですね だからこそ一時救命処置の流れと手順をこのような動画で学んでおくといざという時に役に立ちますね、うん、私も救命処置が必要な場面に遭遇しても慌てず対応できるようにここでしっかり勉強します119番通報と AED と要請をしたら呼吸の確認をします胸と腹部が動いていない判断に迷う場合は呼吸が止まっていると判断し直ちに胸骨圧迫を開始します 胸骨圧迫というのも聞き慣れない言葉なんですけどどういったものですかはい、心臓マッサージは知っていますかはい、心臓マッサージはもちろん知っています聞いたことがあります胸骨圧迫とは一般に心臓マッサージと呼ばれている処置です機能が停止している心臓を外部から圧迫することで血液を脳や心筋に送り出します両手を重ね、手のひらの付け根で胸の真ん中、 胸骨の下半分を強く、早く、絶え間なく押してください強く、早く、絶え間なくですねはい、そこが重要なポイントです倒れている人が小学生以上の場合であれば約5センチの深さ1分間に100回から120回のテンポで押します未就学児の場合は胸の厚さの約3分の1の深さまで押すようにしてください5センチって結構強いですよね それを一分間に百回から百二十回となるとかなりハードですね。はい、その通りです。でも適切な胸骨圧迫が救命率を上げる重要な鍵なんです。AED の電気ショックだけ実施した場合と比べ、AED と適切な胸骨圧迫の両方を実施すると生存率が二倍以上向上すると言われています。それを聞いたらもう胸骨圧迫が大変なんて言ってられないですね。 一生懸命やらないとですね向井一さんマネキンを使って AED が到着するまでの救命処置の流れを体験してみましょうかはいやってみます向井一さんの前で人が倒れていますはい誰か人が倒れていますまずは周囲の安全確認を大きな声で行ってくださいはい周囲の安全確認確認 OK 次に意識の確認大丈夫ですかと肩のあたりを3回叩いて声をかけてあげてくださいはい、はい 大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫ですか反応ありません続いて大きな声で助けを求めてくださいはい。誰か人が倒れています誰か来てください助けてきた方に119番通報と a d の運搬をお願いしてくださいはい。あなたは119番通報してくださいあなたは AED を持ってきてください そして呼吸が止まっていることを確認斜めから胸の膨らみと呼吸があるかないかを確認してください胸とお腹も動いていないので止まっていることを確認直ちに胸骨圧迫を開始してください、はい、胸骨圧迫は胸の真ん中に立を交差してください、はい、で肘を伸ばして上半身を動かしながら前のめりに強く早く、はい、絶え間なく胸骨圧迫を開始してください、はい、お願いします 五六七八九十一二三四五六七八九十はい OK ですありがとうございました実際にやってみてどうでしたかはいそうですね結構手順がたくさんあって最初はできるかなと思ったんですけれども実際にやってみたらこう順を追って覚えられたと言いますかでも実際にその現場に遭遇したときにすぐに 同じ動作ができるかと言われたらやっぱりまだまだこう訓練練とといいうかか習が必要なのかなの思いましたあと疑問に思ったのは周囲の方に助けを求めるためにこう呼んだとしても誰も周りにいなかったりとか来てくれなかかったた場合はどうしたらいいんですか、はい、誰も周りに来てくれない一人の場合でも、はい、この強固着泊を誰かが来てくれるまで一人でずっと継続していただくことが救助につながります。はいはい、なるほど そういう場合ってこう百十九番通報とかをしてからやったほうが、はいいですか。はい。まずは百十九番通報していただいて、誰かが来るまでは一人でずっと強固雑迫を継続していただく。これが一番重要になります。はい。わかりました。もっと強く押してください。もっともっと強く押してください。もっ と, もっ と, もっ と, もっと結構<笑>いきま す,、ね、いします。はい。